あちょっと元気がないのでもう1回やり直します皆さん、こんこにちはやればできるじゃないですかはいで、えっと、リンク2回目の演舞は先ほども縁結びさんとコラボさせていただいたんですけども今度はリンクの「えー、夢花火」という、えー、曲を練習してきたんですけど今度縁結びさんがコラボしてくださるということで一緒に楽しく踊っていきたいと思いますのでぜひ応援のほどもよろしくお願いします me. 「高く空に火の嵐」「毎日揺らない」「数千年は夜明けた」「まの夏が一度」「命かれても咲が一度やらない」 Thank <laughs> you. いただいたお客様に感謝の礼